ピザ屋うどんです。それでは食べたいと思います。いただきます。 こトンカツとかブークシャップとか食べてますくて子供の頃ってクジラクジラが多かったんですよ。 とんかつとしていわれてどういうことですか 食べれますい、ね、ません<笑>これもこれいうふにビルールしてるでしか。 食べよくはないですね。 今から5年くらい前かな会社の5年くらいで口調鍋はったことあるんですけど懐かしい味でしたねはじ は, はじはじはじ鍋という でまあもう昔はスーパーなんか大事じゃねい。 素直なもんは気持ちましょうもんね。 知ってまんしい 最初の子されるな。 私が前。 この間、彼女から全線調整法がおられて前の出す分にまだ間違いがあったので、これ間、正しい。 全然終了ですって書いてあったんですけど、うん、覚醒しなく、しちゃったのに、今さ言われても困るなと思って、なんか修正申告しなきゃいければないみたいで。 7個ご飯食べまし朝2個昼2個夜2 3個一緒に食べてみましょう 3, 2, 3, 2, 4, 2, 3, ね、mm. えもうまい。 Never. 美味しいうん、いまだ食べてる。 ああ、よかった。まだ食べたいんだよ。